Y の連休を何回も何回も止め上がって1枚2枚3枚4枚5枚 どうも皆様こんにちはグリードですというわけで今回はえコールオブデューティモダンウォーフェア2019の、えー、実況動画出したいと思いますちょうどブラックオプスコールドウォの方も上げたんですけどまあなかなか面白くてえー、また今回過去作のモダンウォーフェアやろうかなと思ったんですがちょうどねあのー、今年の新作 COD の情報が出たのでちょっとそちらもね冒頭で話したいなと思います特に動画が出たというわけじゃないんですけどモダンウォーフェア2019の続編であるモダンウォーフェア2ということ ということで新しいエンジンでのモダンウォーフェアが、えー、発表されましたそしてウォーゾーン2もね、えー、出るみたいです今年の COD はね僕はね個人的にかなり期待してますやっぱりそのブラックオプスとヴァンガードって正直ちゃんと作れてないんですよね特にコールドーはそのスレッチハンマー の, あのスタジオが一時閉鎖になって1年早く出たんですよだから開発期間が2年しかなかったことだったり あと、ヴァンガードの方は、まあ、アクティビジョンのいろいろ社内の問題がね、たくさんあって、多分、ちゃんと開発もできてないだろうし。だから、この、モダンオフェア、しっかり3年間作ったモダンオフェア、そして、ウォーゾーン2。で、モダンオフェア2019は、その前作はすごく、 やっぱ今思えば大パーツって言えるぐらいクオリティ高かったし後半からのアップデートもかなり良かったのでマップとか武器バランスとかまあまだねあのティザートレーラーとかその辺も一切出てないのでまあそれはね今後発表されたらちょっとリアクション動画とかね撮っていこうかなと 思 い, ますいやね、今年の COD 多分結構大きい年になると思うやっぱウォーゾーンが新しくなるし、で、本当は全く新しいエンジンでまた始まるから。でね、ちょっと気になったのが、その、今回この開発者と新作について通話をしたインフルエンサーたちがね、なんか、いつもとちょっと違う、例年とちょっと違うリアクションの仕方してて、なんかこれからの COD の未来は自信を持って、なんか興奮できるぜ、みたいな。別にアクティビジョンからお金もらってないけどこんなこと言えちゃうぜ、みたいな。結構すごい興奮してたんで、 今後の多分ね COD のスケジュールみたいなの多分もしかしたら聞いたのかなでそれについて結構自信持って言えるって言ってたからなんか今までインフルエンサーの人たちがこんな反応したことねなかったから まあちょっとなんか、また新しいことがどんどん起きていくのかなっていう期待ももう、ちょっとだけあります。まあ、期待しすぎは良くないんだけど。皆さんもね、あの、ぜひコメントの方で、あの、新作についての感想を教えてください。で、これ余談なんですけど、あの、モダンオフェアって、前作のモダンオフェアって、COD シリーズの中で一番売り上げあったんですよね。BO2 とか BO4 よりも全然売り上げがあって、で、その続編の今年のね、えー、モダンオフェア2が、なんか今までで一番、 開発費をかけてるらしいから、まあ、そんな言われたらちょっと期待しちゃうよねっていう。<笑>というわけで今日はモダンオフェアの実況動画でございます。よかったら皆さんグッドボタンよろしくお願いします。さあ、ここは COD4 のマップでございますけど、フラッシュね。あの COD モバイルで知った人もね結構多いじゃないかと思うんだけど、これ元々あのあの元祖の Call of Duty4 のマップですね。おおおお 弾がね、ちょっと回収しに行きます。まあつまり倒しに行くってことなんですけど、P90 じゃんなかなか普段使わない武器なんで使っていこうかな。OK。お薬って、リロードして。 ハリア呼びたいね、どっかで。呼べっから、今。今呼ぼうか。でちょっとこの辺呼んでおいて、ちょっと自爆しないように、お家の中でコムコムしつつ、えー、オビタル出して、えー、このまま、後釣りに行くというわけですね。えー、オッケー。で、ここであえて前に出て、敵の予想してない位置から、でもね、ね一旦下がり、えー、なんか新武器拾い、で、今顔出すと。 ああ、この立ち回りですね。で、そこにいるの分かってるんで、かわらして、かわらしてこい。もう、ハリアのせいで、かわらさないかなオッケーオッケーオッケーオッケー。僕のハリア落とそうとしてる。なんだこれなんか食らった。とんでもないもん食らったぞ。どうだかわらしてくるか<笑>めちゃくちゃ連キルしている。できればこのまま、この流れに乗って、行きたいんですが、 ちょっと UAV 欲しいなこれバレてんなそんなこともないのかこの人じゃないよね生きてるやばいあぶね 色して、そっから建物に行くの弱いなあっ角がーおいスナイパー何してくれたんのじゃお前面白いなまだ<笑>面白いなやっぱちょっと BOCW もね面白いんだけど あの、b o 系のちょっと体力硬い感じもね。モダンはこのガンガン連休できる爽快感ね。ちょっとね、あの V はね、CODV ちゃんはね、めちゃくちゃね、休憩タイム早いからね。昔のあの、コットモダン2とか、その辺の柔らかさだから、ちょっと柔らかすぎるよな。多分次回作も、これぐらいかこれより、 いいぐらいじゃないか な, なんか今のね、ヴァンガードもね、ちょっとやっぱりね、キルタイム早すぎて、COD プロがね、結構、ちょっと体力増やしてくれっていう要望があるらしくて、もしかしたら変わるかもしれない。はい、あいつです。あいつです。僕の25連続キル、止めやがったのはあいつです。殺します。ナイス ターいるやってくれたかナイス OK まだ来る OK ああいつや許せねえお前の連キルを何回も何回も止めやがってお前やお前うおー今キルできたらめちゃくちゃかっこよかったなそうきあのこないだの CW の動画で グリドさんって昔は落ち着いたキャラだったのに最近は変にはっちゃけてちょっと恥ずかしいよねみたいな意味不明で恥ずかしいよねって言われちゃったんですけどあの僕昔からたまにああいうおかしいなモードになるからぶっちゃけ昔から変わってないんですよねむかどっちかっていうと昔の方がかなり恥ずかしい変なテンションが多いと思う正直昔の方がねあの BO3 の連休動画とか見ないでほしい マジで頭おかしいからあれはねちょっと消そうか迷ってるけど再生数が結構いってるので、まあ、消さないともう前だあいつにしか殺されてない僕なんなあの人ねえマジでうまいんだけどえー、やるな<笑> めちゃくちゃラグかったけど、あの人。あれだ。僕で見えない。ちょっと僕のハリアーちゃんを落とそうとしてるので、ちょっと壊しに行きます。ん敵を壊しに行きます。なんか今行った気がする。僕のね、気のせいはね、100% いるから。なんか長電光 COD やってて、あれ今敵いたかなっていう時ってね、ほぼ角でいるんだよね。なんか不思議と。 ちょっとこれリスポーン変わってんのかなに、ね、敵のハリアがねえマジでチーターか<笑>チーターか何なんだんだいつ ?SMG にしていいせめえなこのマップマップこれでやる武器じゃねえなナイスあ敵のハリア出てんのかマジか連キルしてあのスナイパーかまさかこれを出してきたのは リアーあ、もう、落ちたかそれとも帰ったか行って、やつだ、やつだ、やつ、やつ。あの屋根にいるのやつだ。あれ、ちげえな、あれ、ちげえな、スキンがちげえな。わーおちょっと、急いでいこう。と、見せかけて。ちょ、やっぱ AR にしまーす。 ダメだ。スナイパーがマップの中央にいるせい全然前に進めないえチーターじゃないよねこんな当ててくるそんな毎回当ててくるのプロになれるぞ敵ーわ1枚2枚3枚4枚 5枚これお書きしないよね大丈夫指呼んでエリアの裏取り行っちゃうこのままうまいあいつなんだよこの装備ちょっと待ってこんなんじゃ戦えない っあっ間違えて飛び出しちゃったあっついついついついついついマジでついついついついついついつい 時間切れになるこれもしかしてこれ敵時間切れにする気だそんなことはさせん OK! でこれ僕これエリア味方任せっていうか味方がエリア出ればもう勝ちだこれその前に敵にローテされたらまずいから次のエリアどっちだったっけ OK? クカクカク出したい うわーちょっと待ってこれ何連続キルしてた今、うん、えっ角出せたんじゃない<笑>えー、待ってこれ角出してたえこれこえー、これ何連続キルしてたんやろ22連続キルでしたわうーわ、えー、モダンオフェアはねあの角、ー、出したら勝ちなんでエリア取らずに角出したらもうそれで勝ち確なんですよね それどどううかと思うけどはい、というわけでお疲れ様でした。今日は久しぶりの、えー、モダンウォーフェアの実況でしたけども、えー、またね、見たいよって方はぜひ、グッドボタン、モチベーションになるので、押してください。なんか、いつも押さずに帰っちゃう人いるんで、まあ、もし良か、いいと思ったらね、押していただけると嬉しいです。というわけで、えー、お疲れ様でした。<音楽>